皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年1月18日、今日は、スーパースターで行く、試練の門です。先週は戦士で試練の門をやりましたが、それと比べて、どちらがゴールドを稼げるかの検証です。先週の戦士は、20分で試練の門を全部回り、余った時間で真相の迷宮に行き、約15万ゴールド稼げました。 スーパースターならベストスマイルが使えるのでさらなる上積みが狙えるのではないかという予測ですその結果は確かに20分で試練の門を全部回れるなら明らかに戦士で行くより稼げますですがスーパースターで行った場合キノコ同士とドミニオンガードで大苦戦することになりましたもちろん運がいいパターンを引けばどちらも簡単に一発クリアできますがそうはなりませんでした 今週は最悪なパターンを引き続け、結果的に試練の門だけで時間切れになってしまいました。8枚8000ゴールドという結果自体は悪くありませんが、余った時間で真相の迷宮に行けないのは、すごくダメです。これだけで7万ゴールドは損しています。サポさんで試練を回るという前提なら、やはり戦士で安定して速攻撃波を重ねた方がいいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。